でその時にですね、アメリカの、えー、これはあの委託を受けた COST、えー、と, という団体が調査研究をやって、えー、今どんなファイルフォーマットがあるのかというとことを調べたわけですその時に d a i s y d は世界中に今広がっておりますけれどもその頃にももうすでにですね 日本では全ての展示図書館に導入されておりましたし北欧を中心に実際に使われていたわけですねでその Daisy に注目をしてその先ほど読み終えました明確で一貫性のあるファイルフォーマットを一つ作成するという時のベースに Daisy はどうだろうという検討を始めたわけです で結論としては、えー、デイジーをベースにするということで、えー、アメリカではナイマス、NIMAS N -I -M -A -S というふうに略称しておりますけれども、そのナイマス、最初の表題でですね、米国ナイマスの経験から学ぶというふうに言っておりますが、その NIMAS、えー、というものを制定しました。じゃあこのナイマスとデイジーの関係はどうなっているかといいますと、 ラ、えー、イマスはレイジーを参照していますそしてレ、えー、イジー の, の専門用語で言うとサブセットですレ、えー、イジーの中の本質的なところだけを抜き出してラ、えー、イマスという標準を作りましたそしてライマスというアメリカの、えー、教科書 の, あのアクセスブルな教科書の標準フォーマットというのは レイジーを参照しておりますからレイジーが改定されるとですね自動的に改定されるという仕組みにしておりますでなんでそういうことをするかといいますと実はこういうファイルフォーマットのような複雑なものをですね、えー、維持するのは大変なんです、えー、ものすごい労力がかかりますで私どもが先ほど申し上げましたスイスに、えー、国際法人を設けて 世界中に10人 の, の専門家を雇って、えー、日夜やってることっていうのはまさにそのファイルフォーマットをですね、えー、開発し維持することなんです、えー、それはですね、えー、どんどんどんどん技術が進歩するんですその進歩した技術に見合った形で、えー、その、えー、ファイルフォーマットを、えー 私はメンテナンスと言ってるんですけれども改定しないとですね、えー、ちょっと時間を置くとですねクルピちゃうんですねで、えー、具体的にどういうことかって言いますと例えば、えー、5年前には iPad やあの iPhone ってなかったんですねでその iPad や iPhone の, あの機能の中であっいいなって思う機能ってたくさんあるわけですね でそういう機能を取り入れていかないとですね、え、これできないわ。じゃあ、それができる別のもののがいいやということになっちゃうわけですで。本当に便利なものであり、それがアクセシビリティを高めるものであるであれば、取り入れないといけないんですね。今まで満たせなかったニーズを、その機能が初めて満たせるようになった。でそれが あるグループの障害を持つ人たちにとってはとても大事な機能なので今まではできなかったことができるようになったそうするとアクセシビリティを確保するということはですね今までできなかったけど今度はできるようになった技術をちゃんと生かしてそれで今まで待たせていたグループの人たちに今度はこれできるようになりましたというふうに示す。 提供すするそれが必要なんです具体的に言いますと最近のデイジーの改定ではですねスウェーデンの教育省の方からスウェーデンでは教科書の展示板を提供しなければいけないという国の責任がある今までは手作りでいろんなものを作ってきていたんだけどどうもあなりうまくいかない。 ものすごく手間がかかって、りますやっぱり何か標準的な基準が欲しい。で、レイジーはいろんな面ですごくいいんだけれども、えー、動画ですね。手話は動画を必要とするので、その動画をレイジー の, その音声などと同じようにですね、えー、動画でも今どこを読んでるか、あるいは、えー、手話を見ていて、 えー、それがテキストースだとどこに相当するのかそういうことを表示できるような機能を欲しいという要望がありましたで、えー、それをですねデイジー の, その技術グループはその要望を受け入れるには、えー、ちょっといくつか準備がいるなというふうに考えて準備作業に実は4年間費やしました それはレ、えー、ジの場合は標準を作る時に既にある標準を使って自分たちの標準を作るというやり方をと、えー、っているからなんです、えーまあ、例えで言いますと自動車を作る時にですね、えー、タイヤのサイズとかですねそれからネジ、えー、こういうパーツを 一台一台特注で作っていくと大変なことになっちゃうんです。で、すでにあるネジの規格が決まってたら、その中のどれか一番あるサイズを選ぶ。すでにある規格の中で選ぶ。そうして組み立てていくとですね、コスト的にも安いし、それからいろんな国で作ったパーツを調達できるということになります。つまり全部特注で作ると、 最初はまあいいんですけども、後でえちょっと故障を直したいととか、それからえ補修部品が欲しいとき、特注をずっと続けないといけないんですね。それはものすごく高くつくし、えー、大変な労力になります。ですからできるだけ、えー、機能を落とさないで済む限り、すでにある標準を使う。すでにある標準の上に、 自分たちの必要な機能を組み立てるというのが、えーま、工業的な製品のですね、えー、優れた製品の、えーま、特注であることを競う場合は別ですけど普通に、えー、みんなが使う製品の場合にはそういう標準を使うというのは当たり前のことになっていると思います実は IT の世界でも、えー、同じなんです パーツをできるだけ標準的な技術で揃えてその上に、えー、機能を実現していく、えー、ところが先ほどのスウェーデンの教育省からの要望を満たすための標準技術がなかったんですねで、えー、その標準技術をまずパーツとして作ってそして世の中で、えー、そのパーツを認めてもらってその上でそのパーツを 組み込んでの、えー、の次のバージョンを作るという作業になりましたでそのパースっていうのは SMILE という技術です。s m i l、えー、専門的な方には申、えー、し上げておきますと Synchronized Integration Multimedia Integration Language ですね。 マルチメディアを同期させて統合する言語というものですでそれをバージョンアップしてですね動画とテキストをシンクロさせるというパーツを作るというのに4年かけましたそして出来上がってからデイビーの最新版の改訂に着手したということであります でそのデイジーの最新版っていうものも、えー、もうすぐ、えー、バージョン4というのが出来上がるという段階になってますでこういうふうに、あのー、何か基準を作ろう標準を作ろうっていう時にはですね一番賢いやり方は既にある標準みんなが使っている標準を集めてきてで自分たち の, あの機能を満たす それをやっていくと非常にコストの安く安定した技術というものがそこに作れるわけですで少なくともデイジーはそういうふうにやってきましたしアメリカのナイマスもですねそれを踏襲しましたですから、えー、今申し上げましたデイジーがバージョンアップするとナイマスも自動的にバージョンアップする